だってほら、アイドルのレッスンですよ緊張するじゃないですかずっと、ずっと、ずーっと憧れてた、アイドルのレッスン素で受けられるわけないじゃないですかド緊張して、さっきからずっと、口からウサミンビームが出そうなんですよ<笑>少し、落ち着いてきました。 取り乱してすみません。これでも小心者なので、許してくださいああ、歌はいいですよね。だって、歌っている間はとっても気分よくなれるじゃないですか。小さい頃から歌うのが好きな子だったんです。アニメの主題歌なんかを歌わせたら、 ナナはもう、ステージの主役でした。でも、こうしてレッスンを受けて、初めて気づかされました。ナナは意の中の変わず、大会を知らず、だったのだと。だって、もっと上手に歌う人がたくさんいるんですもんさすがアイドルプロダクションですねもう驚きです右も左も、 ダイヤの原石ばっかりですもんねでもナナもいつかは輝く未来を目指して頑張りまーすピリピリーンうう今日のダンスレッスン知 くんでしたあっな7はまだまだいけますよ体力はあり余って余って余ってませんもうダメちょっとだけ体力的不安が残る体なんですよねスタミナがねちょっとだけ少ないんですよちょっとだけですよ でも、踊れない7ナナは、ただの7ナナですアイドルになろうというものが、1時間やそこらで、へばってたまるかということで、明日は1時間と5分頑張るのを目標に、地道に行きます無理して腰をやったら、たまりませんからねああ！プロデューサー、聞いて欲しいことがあるんです。 ななは、ななは、その、あ、お茶飲みますかおいでしますよ。じゃないそうじゃなくてですね、ななには、みんなには内緒にしている、ある、重大な秘密があるんですよ。プロデューサーとアイドルの間って、信頼関係が大事なんですよね。隠し事とか、 やっぱり、ない方がいいんですよね。だから、秘密を言わなくちゃいけないかなって思いましてですね。その、はい。いざ言おうとすると。<笑>あ、出身地ですか宇佐民んし、知らない 電車で一時間ですそうですナナ宇佐ミン星出身なんですああ。表現力を鍛えるのは楽しいですねもともとナナは声優さんになりたかったんです声で演じるの素敵じゃないですかでも、アイドルとなると体全部を使って そこに表情も入って、なかなかハードルが高くなりますね。それに、最近のカメラは高画質ですからね。お肌へググーっとアップになると、すごく繊細に見えるとも言いますし。やっぱり、ビジュアルって大事ですねよしもっとたくさんレッスンしましょうさあ、プロデューサーレッスンカリキュラムを組んでください 嫌だな の、曲をもらったんですななのための曲ですもう、しびれましたななが歌うために作られた世界で一つのオリジナルの曲ですよね電波マシマシ 武器を手に入れたナナはもはや無敵ですこの曲でファンのみんなに電波をギュンギュン届けちゃいましょう<笑><笑><笑>ついにナナが勝利する時が来ましたよナナの英 この凄さが分からないプロデューサーさんに説明しますとですね、つまり、ナナの体力がレッスンに勝ったんですつまり、どういうことか分かりますよねライブに出ても1時間歌い切ることができるってことですやったこれには謙虚なナナもつい貫禄のドヤ顔を浮かべてしま どこを気に入ってくれたんですか顔性格メイド服うーん。う、ウサミン星出身だから、とかうはは。<笑>どんな理由であってもいいんです。ナナは、プロデューサーさんに選んでもらえたから、憧れのアイドルになれたんですからね。これは、 揺るがない事実なんです。だから、ナナはこのことを一生大事にしようと思ってますブイう、すみません。つい、照れ隠しで。<笑>でも、ウサミンパワーが無限に湧いてくるのは、プロデューサーさんの力のおかげですだから、これからもナナを、ただの普通の子のナナですけど、 トップアイドルになるまでプロデュースをお願いします